こんにちは、おぎわいちきです今日はメディアのある効果について語りたいと思いますそれは培養理論と呼ばれるものです培養というのはシャーレとかいろいろな道具で様々な生物を培養したり育てたりっていうことがありますよねあの培養ですで培養理論とはどういうことかというと私たちはテレビや様々なメディアに触れることによっていろいろな価値観をゆっくりじわじわと育てられているというような考え方ですメディア研究の中では例えばものすごく強い影響力が メディアによって行使されるのではないか。いやいや、メディアの影響力との限定だ。さまざ、あ、まな議論がこれまで行われてきたんですけれども、メディアの影響力というのは、それ相応に強い影響というものを、それぞれのポイントごとに与えているということも分かってきています。そのうちの一つ、例えばバイオ理論ということでいうと、メディアを見ながら、私たちはこの社会はどうなっているのかというさまざまな価値観を育てている例えば、テレビなどを見ながら、そのテレビの中に描かれる世界に近いようなリアリティというものを私たちの心の中に育てていくということになるんですね。例えば 皆さん、こういった話を誰かがしていたらどうでしょうかこの前、誰々さんが外国の方と一緒に街を歩いていた。外国の方ととても仲睦まじげだった。二人は付き合ってるのかな まあ、こんな噂話を聞いたとします。その時に、その話を聞いた人はどういった方を相手として想像するでしょうか。もしかしたら一定数の方は、相手の方は白人なのではないだろうかと想像した方もいるかもしれません。これはまた一つ、培養理論というものが関わっているんですね。例えば、テレビ広告についての研究というものが日本国内でもさまざま行われています。その日本国内の CM 研究の中では、たくさんの外国人の方々が CM に採用されるわけだが、その CM の7割以上は白人の方が採用される とといいうことが指摘されています一方で白人の方や黒人の方アジア系の方それぞれが出演する際の役割というのは違うのだと。 白人の方が登場するときは、文明的で先進的でクールなものとして紹介されることが多い。一方で黒人の方が紹介されるときは、フィジカルでリズミカルで性的なもの。そしてアジア系の方が紹介されるときは、なんとなくエキゾチックでオリエンタルで家族主義で古き良きものとして紹介されることが多いということが研究で指摘されています。しかし実際にこの日本で暮らす 外国人の方のうち白人の方というのは全体の中では数割程度なんですねあの大半の人たちはアジア系あるいはブラジルなどの南アメリカなどから来られた方が非常に多いということになっています しかし私たちは外国人と聞くと、パッと白人を連想するようなところがある。これは例えばテレビメディア、CM、あるいは映画など、私たちが慣れ親しんでいるメディアというのが、様々に白人と接触しやすいようなところがあるので、イメージの一番最初に浮かびやすいというところがあるわけですね。このようにテレビで映された、あるいは映画で映されたリアリティが、私たちの中で培養されていく。 そのことによって外国人といえば白人といったような考え方というものが協力にこう結びついていく。これこそがまさに培養理論ということになるわけですね。実際、街中を歩いてみると、例えばさまざまなところで海外の方が働いていらっしゃいますで。多くの方々は皆さんアジア系の方と接触することが多いと思うんですね。飲食店であるとか、さまざまなお店のレジであるとか、あるいは街中で通り過ぎる観光客の方も非常にアジア系の方が多い。でもそこに対して実際に自分が見たさまざまな 情報よりもテレビとかによって複数繰り返し触れているような情報によっていろんなイメージが強力に作られるということもメディアの力としてはあるわけですそうなったときに私たちが日常の中でどんなメディアからどんな価値観やどんな思い込みを培養させられているのかそのことについて自覚的になり考えていくということも大事ではないでしょうかご視聴ありがとうございました